ままたご覧いただければと思いますそして来年はもうコロナも飛んでると思いますのでこの成田さんに企画をしてきましたでそういったところでね来年はぜひ徳島の地にも足をお運びいただけたら幸いでございます えー、これをご縁に皆さん方、いろんなところで青鳥、ご支援をいただきますことをお願い申し上げまして、お別れとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんの皆様にお願いいたしま